キングピンス、新曲が初日24万枚も全作ダウン。平野仕様の指輪にファン悲鳴。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングピンスのサードシングル、君を待ってる、がリリースされ、3月2日付のオリコンレイリーシングルランキングで首位を獲得。 2位のフラインクシュファンタスティックスフロムエグザイルトライブを大きく引き離し、初日だけで24万1378枚を売り上げた。そして3日にはレギュラーコーナーを持つ朝の情報番組ジップ日本テレビ系に生出演し、新曲のプロモーションを行ったが、そこでの平野仕様の行動にファンが違和感を訴える事態となった。 パニック障害の治療に専念すべく休養に入った岩橋源氏を除いた5人体制で現在活動中のキンプリ。今年2月17日、ジャニーズ事務所は岩橋が3月20日発売のニューシングル、君を待ってる、をもって一部制限付きで復帰すると公表したが、同28日には撤回。療養を続けると発表した。 これによって、君を待ってる、は、岩橋を除く5人のシングルになり、一部制作し直す、ため、発売日も4月3日へ延期に、こう正しい展開を迎えたものの、この度無事リリースとなった。昨年5月発売のデビュー曲、シンデレラガール、は発売初日に31万8303枚のヒットを、飛ばし週間ランキングでは 57.7 万枚を、記録。 同10月リリースのセカンドシングル、マモリアルは、初日が27万3760枚、初週は 40.1 万枚、いずれもオリコン調べ、という結果でした。シンデレラガールは初回限定版 A b と通常版に加え、ユーナバーサルミュージックストア限定 K 版 P 版の計5種類で、マモリアル、と、君を待ってる、は初回 A b と通常版の3形態。 新曲と前作の差は 32,382 枚のため超える可能性もまだあります。岩橋不在のシングルとなってしまったものの、ひとまずグループ全体の人気はキープできているようです。ジャニーズに詳しい記者。そんなキンプリは新曲の PR のため、ジップに登場。 同曲を生パフォーマンスした際にはメンバーがアップになるシーンもあったがファンは平野の異変を感知。右手薬指にはめられたゴールドの指輪について平野が指輪してるのは珍しいと波紋を呼ぶこととなった。歌が終わった後のトークタイムで平野は指輪をしている右手を背中に回したり前で手を組む時もマイクを持つ左手を重ねて指を隠すような場面がありました。 途中から不自然なまでに指元を見えなくしていたため、ネット上では熱愛が噂されている女優タイラユナとの関連を疑う声や、この指輪が高級ジュエリーブランドクロムハーツの商品ではないかなど特定が始まっています。ジャニーズに詳しい記者、指輪が衣装の一部として用意されたものか、私物なのかは不明ながら多くのファンの視線は手元に集中。 右手薬指の指輪は何動きが不自然でいつもと違った腕の組み方がどう見えても変。右手の指輪を隠し取るようにしか見えない。自分で買った指輪ならこそこそ隠したりしないよね。と戸惑いの声が続出した。しかし一方で右手の薬指に指輪したってよくない平野だって人間だよ。パッションリングにしか見えないけど。 そうやって変に勘ぐるファンがいるから隠したんじゃない最後まで外さなかったのはやましくないことを貫き通すためだったんじゃないかなと擁護するコメントもあり様々な意見が入り乱れている。金プリといえば4月期のドラマ、俺のスカート、どこ行ったどうに流せ角がレギューラー出演。 以降も、長瀬主演で神宮寺優太も出演する映画、うちの執事が言うことには、5月17日公開、平野主演映画、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦から、9月6日公開、と、2本の公開が控えている。指輪一つ取っても騒ぎになるのは、それだけ平野や金プリに関心が寄せられている、しかもしれない。